在这次继续回来玩到卡卡我上一集就想到一個迷之少年嚟到利后的佢老豆。咁嗰些人他個们在美国的杜拉卡斯他们仔。咁里我现家就回下看宇宙第一女怖老婆啊！恐怖啊！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 ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。全球不ね、在無人はめばじじいめ。さすがにそれはねえだろ。頼むよ。し方ねえだ。これが最後だべ。チラケンドったら絶対憲法ポやめさすらな。な、チンカチッチ。うね。はい、もうんぼうけんは。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 よく聞こえんぞー。久しぶりだなよくぞ、地球に帰ってきたな。待ってきたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。今じゃねえとダメか、だめかほら、これから修行が…みなにとっても大事な話なのだ。みんなに…あ、わかった 今からそっち行くよ、神様。うん、待っているぞ。ピクロ、こあ、悪いけど、俺は神様のとこ行かなきゃなんねえんだ。おめえたちどうする？何？神だと？俺はヤツのところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめえたち先に修行してってくれわ、でも。 さん、場所って分かるのピックロとご飯の木探れば、なんとなく場所は分かすさ大丈夫かなそら、行った行ったほら任せておけ。久しぶりにしごいてやるえぇ 神様のデイジーな話か。んだろうなよっ神様。ミスターポポも久しぶりだ待っていたぞ孫悟空で一ってのようだうんドラゴンボールについて話があってなシェンロンの調子でも悪いんかいや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 願いは今のうちにかなえておくのだ。よく考えて使わねえとな。かかってるか神様おくさま。もっとそろそろ戻らねえとな。ピックロたチは、あっちか。 ヤジべえほらをよんだっちゅうことはなんか用でもあるんかそういうことたのみがあるんだギャ。なんだたのみって 先頭だわ先頭カリン様がまた育てるってよそれには肥料とか必要でよそれ集めるのおみやさんに頼もうと思ってよいやお湯すい答ゃんまあおめえが集めに行けばいいじゃねーかおお、おりは忙しいな。どう見ても暇そうじゃねーか う, うるしー どうせセンズはおみやさんたちが使うんでしょう自分で探してくるのが当然でしょうよそれもそうかはいわらず軽いやつよよしじゃあ詳しく説明するでよ てなわけで、今説明したやつが必要な肥料だぎゃ肥料は聖地狩りにあるでよ場所も地図に印つけといてやったでねこの塔をずっと下に降りていけ た, たどり着くでよ肥料集めよろしく頼むわわかった、行ってくるぞ こりゃかりんさまからんごめん。えっえ っ, え っ, えっ なるほど、ヤジロベイのやつこれが嫌で頼んできたんだなま、いい運動になったからいっかあったあった取ってきたぞやってくれると信じてたでよちょっと待ってろな 頼まれ取ったやつ取ってきたんだわバッカモンそれは悟空が取ってきたんじゃろうが楽ばかりしようとしようってからにお、おい、寝てたんじゃ瞑想しておっただけじゃまったくお主には一度ガツンと反省させねばなどんな仕置きをするべきかのそ、そりゃあにゃわ ともあれご苦労じゃったなごく。また先祖が育ったらお分けてやろう。あ、頼んだ。神様。すっかり遅くなっちまった。ピッコロ達んとこへ急がねえとな。 任せっぱなしになっちゃって、悪いことしたなあお父さん、悪い悪いさて、修行始めかよし、それじゃ、二人まとめてかかってこい二人まとめてだとなめられたものだなご飯本気でやるぞ奴に一泡吹かせるつもりで、思いっきりやれ っまだまだくっ たちことさす が, がお父さんだしかしあのフリーザーを倒しただけのことはあるおめえたちのフリーザより強くなってもらうからなあ 뽀샷이야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 お前がメソメソ泣いてたことかえそんな<笑>そうかお前たちおらが死んじまってた時ここで修行してたんだなうんピクロさん厳しくて使えんガキには用はなかったからなまあ少しは使える程度にしてやったなすまねえなピクロ おかげで、ごはんもここまで腕上あげることができたもしかしたらあっちゅうまにオラたちよかつよくなっちまうかもしんねえなおとうさんたちをこえるだなんてうん、それくらいつよくなってもらわなければこまるこんだオラもしっかりし行をつけてやっかんな3ねんごみんなをおどろかせてやろうぜごはん。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 Of of 女が修行したというなもののののを作れるはあ親父だだけどこにあのの女親父はどうぞ。今